大トカゲ。太郎です。太郎です。太郎です。せーの。太郎です。ですはい、ということで、まぁ、あ、今回は今ね、結構朝、まぁ、あ、今日謎に8時半くらいに起きまして、目覚めのいい朝なんですけれども、皆さん、私、見ての通り黒髪になりました。よっ。まぁ、あ、ね、まあ最近なんですけど、最近撮影前に軽くメイクをしてから、顔の状態をちゃんとピチッとしてからね、 撮影に臨むようにしてるんですけど、最近のその太郎のナチュラルメイクっていうか、最近ちょっと覚え立てのメイクをちょっとやってみたいなと思います。まあ、女がメイクするなら男もメイクしてね、同じレベルくらい、綿棒持ってるのなんで、<笑>やっぱ同じレベルくらいまでね、この美のレベルを上げていかないと、今後の日本はぶっ壊れてしまうということで、頑張っていきたいと。 思います今ね普段のメイクやろうと思ったんですけどちょっとねやっぱり韓国風メイクをやってみたいなと思ったので韓国風メイクをやりたいと思いますなんかねヤッピのメイクがおすすめだって言われてたのであの、ヤッピのメイクを参照にやっていきたいと思いますまあねまあまあまあまあとりあえずまあ、洗顔して今化粧水だけ塗ってるのでこっから始めたいと思いますハッピーハロウィン<笑>はいということで ちょっとね、見ていきたいと思いますはい、まずね、化粧下地を顔に塗っていくみたいです。ちょっとね、化粧下地なかったんで、歯にかりました。でもね、これ、女の人、毎日やってるって思うと大変よね。尊敬するわ、ちょっとだけ。次にコンシーラーをやってるみたいな。目元が大事なんだと思うよ。で、なんか、肌の汚い部分をこう消していくと。 にメガネの、メガネよくするからメガネの跡とかついちゃうんだけどそういうのも消していけて、まあ、いいと思います近くのファミマで買ったコンシーラーですクッションファンデの前にちょっとだけ目のメイクをするそうですわかんないアイシャドウがわかんないけどとりあえずこれがあるんでこれ使いますえキラキラの色キラキラなんてある 肌色に近い系の色を塗るこから分かんないけどクッション肌に戻るらしいです分かんないやつ分かんないけど PG こんな白くなるかわくない下手すぎ まカラコンはつけてないんですけどとりあえずなんかまつげの上らへんこういう感じです下も雑にやっちゃって大丈夫ですやっぱむずいんですけど。 お、めっちゃ近いのある。茶色っぽいやつね。なんかこれの、これが分かんないけど、濃いやつを目の下に、ぼかして、腕を置いていって、ちょっとぼかすんだって。 はい、ということで、充電がね、ちょっと切れちゃったので、ここから再開。うわ、やば。全然違うよね、いつもと。ちょっとね、続けていきたいと思います。でまあ、なんか目の下をやったら、眉毛ここからメイク。なんか平行眉にするらしいです。でもね、眉毛の描くアイブロウってやつ。アイブロウが茶色しかないので、茶色でなじませていきます。髪は黒だけどね。ウェいいよ。 じあ、これをままませていきます、まあ、自分ちょっと離れ目なのであのー、眉頭をちょっと目の目よりも先に寄せた方が目が近く見えるらしいのでちょっとそこも意識してバランスが悪いななんか鏡で見るとそうでもないんだけどねなんかカメラ越しに見るとやばいなまあ、人生妥協が全てみたいなところあるからね こんな感じかな。シェーディング系だそうです。シェーディングって何。シェーディングって何。<笑>て何<笑>眉マスカラも本当はやるらしいので、たまたまあったのでやります。眉マスカラもやります。こっちはたまたまね、この眉マスカラがどっか行ったからやってないらしくて。まあ、あったらやってるらしいっぽいので。はい、今日は何色かわかんね。 けど、とりあえずなんかなんかね肌色に近いピンクみたいなのちょっとこの辺にわかんないけどどうでしょうえ今のシェーディングじゃないここのシェーディングもいるらしい白いやつを目の下ら辺に塗ってる ビルの上パキッとなるんだってここをやると最後リップわかんないけどわかんないリップ<笑>手でなじませるんだってある程度塗ったら全部塗んなよわ、えー、かんないわかんない 限界おの限界はこれです<笑>なんか病気病気みたいなはい韓国メイクの結果分かるかなこれでも光焚いてるけど焚いてなくても結構真っ白なんだよ、ね、あっもうまた充電がなくなったよバッテリー買わないとかなヤッやっぱすごいな元の顔ができてる人は違うな でもめっちゃ白いな、ンコスはいということで、ね、こんな感じでね韓国風メイクやってみましたので皆さんもねあの僕そこまで韓国はくわそこまで韓国アイドルとか全然詳しくはないんですけどちょっとね今の人はやってみてはいかがでしょうかまあ、イメチェンのチャンスにもなるしウェイウェイウェイウェイはいということでタロでしたまた次の動画でお会いしましょう 僕の楽しみは